STMicroelectronics の汎用マイコンベースのグラフィックソリューションをご紹介いたします。ご覧になっている2つのデモを通じてご紹介したいと思います。こちらは ST のローコストグラフィックソリューションを用いて作成したグラフィックユーザーインターフェースのデモ機でございます。ST の提供するローコストグラフィックソリューションは汎用マイコン STM32G0 という Cortex M0 Plus 搭載の エントリーレベルマイコンシリーズで実現されるソリューションです。マイコンに搭載されるわずか 14KB の内蔵ラムが用いられるため、製品のコストを低く抑えられることが本ソリューションの大きなメリットです。クラフィック設計にはユーザー皆さんに弊社の無償で提供する GUI 設計ツール TouchFX を使用していただきます。ご覧になっている掃除機のディスプレイ付きリモコン、 というデモ機のように、画像、数値、テキスト、操作メニューという様々なグラフィックウィジェットが本 GUI 設計ツールにサポートされます。また、本ソリューションは16ビットの色数までサポートが可能なので、カラフルで滑らかな会調のユーザーインターフェースが実現できます。本ソリューションを用いることで、ユーザーの皆さんに操作リモコン、炊飯器、掃除機という 小型またローエンドカレンの操作ユーザーインターフェースを従来の白黒セグメント LCD からカラフルでリッチなディスプレイに低コストで置き換えていただきます。続きましてご紹介するのは ST のハイパフォーマンスグラフィックソリューションを用いて作成したタッチパネルユーザーインターフェースのデモ機でございます。ハイパフォーマンスグラフィックソリューションは コアテックス M4、コアテックス M7 搭載の高性能汎用マイコンシリーズで実現するソリューションです。グラフィック設計には GUI 設計ツール TouchFX が用いられます。ご覧になっているスマートフォームコントローラーというリモキーのように画像、テキスト、ボタンなどの基本なグラフィックウィジェットだけでなくスワイプメニュー、スクロールリストまた多様なアニメーションまでサポートするので ユーザーが自由自在にリッチなタッチパネルユーザーインターフェースを設計でき、驚くほど高いユーザー体験を製品にもたらすことができます。本ソリューションを用いることで、ユーザー皆さんが電子レンジ、洗濯機、冷蔵庫という大型またハイエンド家電をはじめ、産業機器、医療機器、ウェラブルという幅広い組み込み機器のタッチパネルユーザーインターフェースを実現できます。